日運動の食卓にようこそサビ本部の動画はこちらではごゆっくりお楽しみくださいチャンネル登録よろしくお願いします<笑><笑> お楽しみいただけましたか？もし装備したらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回のレポートでお会いしましょう。